はいおはようございます。おはようございます。五月の十五日 月, 月曜日。はい、えー、めっちゃ雨降ってます。はいいやですね雨降ってたんで、えー、と見回りの方は省略しましたが、うんはい、今から避難車の世話します。行きます。はい以降今日は何かと忙しい日なので。うん。 朝は鳥を見送り見送りっていうか捕まえて送り込むでしょ鳥をそうかこれ、ね、いや自動換気になってるから鳥これ今切りになってるであれ本当だはい、うん、いつもの癖で切ってしまったんでしょ。 いや切ったってすごい上だから。えそうだっけ昨日の夜。昨日の帰り上で。ああじゃあでしょ。はい。だいぶ湿度高め。昨日と同じ 47% パー。外が雨だとどうしてもそうだね。なります ね, ね。まあでも全然大丈夫。気温が26点なんとかの湿度が40なんとか。<笑>はいみんなおはよう朝だよ Good morning おはようこれをつけるとホワイトノイズが見られ る, な, るなんでおはよう急にあれ見られると怖いんだよなんか受診したって<笑><笑><笑>うんうんいいですねいい感じですねあ、危ない餌の減りも良好 1.5 杯あげたのにほぼないっすね、えー、素晴らしい餌サけに糞まで潰します<笑> 洗ってあげましょう。っくえー、はい、温度測ります。はい。はい、気をつけてね、踏まれないでね、腕に。逃げるんだよ。逃げてー。はい。えっ、ー、と、二十五点八。はい。 28.9。はーい。はーい。お、15番。立とうとしてる。頑張れ。えっと、15番の方は 26.8。はい。頑張れ、15番。心なしか餌が減っとるが。お、すごい。ぴピぴ有言元気が出た。 いいね。あら元気出たかな。はい。待、はい、って。うんうん、あじゃあお水を洗いましょう。はい。餌もそのうんちされたやつは洗いたい。終わかった。<笑>はいお水あげるから浮いて。浮いてー。 そろそろなんか大きくなってきて、首が詰まりそうだね。だね。またあれだね。<笑>首は緩めますあめ。あ、一番はね、緩めた。最近またあの。大きくなってきたひなの首が緩めますの動画が。回っている。そう、アホみたいに回ってます。なんでだろう、まあ可愛い、ひなが可愛いいよね。あ、では、あいつとこいつを。今三百。三十。 えそれは3 0 0百三百万そうすごい今うちのチャンネル100万回超えの動画が4本になったすごいいや皆さんのおかげですねあそして最後の水皿があそこにあるあるごめん ごめんねちょっとね取っちゃうよ。とりゃは い, いた、はいあ。ありがとういこれ紛争時の頻度はうーん1日おきぐらい。ってことは今日やるんだな。うん。うん、はいということで皆さん直おきタイムです。 どうぞ皆さん至近距離でのひなのかわいい姿を楽しみたまえなんかその直置きアングルめっちゃいいらしいですよ。ね好評で。かわいいよね。 はい、じゃ、していこう。おお、取れる、取れる。<笑>取れるね。 面白いぐらいに。ふんが。飛んでいくえ。やりやすい。ね。寝に落ちた、ふん食べないようにね、みんな。ふん食べたって、何もいいことないからね。コアラじゃあるまいし。 と か, はなんかお母さんの袋の中で自分のうんこを食べたりねするらしいけどやめうんこ食べないで餌食べといってもまだ餌皿に餌は持ってないんだけどさあも う, もうちょっとお待ちを。 ちょおいでみんなのとこ行け。 新しい皿よありがと う, 何でしょう新しい顔よみたいな<笑>アンパンマンじゃんちょっと狙った<笑>しかも本当の本当に新品だからあ、そうなんだそうみんな新品だってきっと餌も美味しいねうんうんはい食べなはいはい新品すげーうん、ピカピカ十年もの新品いいねいいですね 新品ってだけで、寄ってきそう。新しいもの好きだろ、みんな。<笑>キラキラしてると、なんか続きたくなっちゃうかも。ピカピカの皿だと、より。確かに。うんうん。も う, う、食べてますね。はい、長靴は食べないんだよ。うんよ みんな暴れないよ。あ、餌もやったし、あとは黙々と糞を片付けるだけ。いやー。本当よくね。糞するようになったよ。ね、よく食べてる証拠。 よかったよかったこうやってね掃除道具に立ち向かってきちゃダメなんだよ全然怖がんなくなったねねお掃除道具を<笑>まださあの深くない似たやつらはビビるんだけどさあーうんうん この辺ってまだ置かない方がいいあ、置いてもいいよう後で回るけどはいはいいや、そっちに置こうダメやめなさい、つつくのやめろよいしょどうすんだ俺が後ろにヨドメいてブジュってなったらうー、<笑>おしまいだ ブチュってなったら死んじゃうのかねえ、うん、ひとたまりもないですねえ、ダチョウに踏まれても死なないのにああ。踏みどころじゃないですか頭とかだったらもう助からなそうじゃない確かにうん YouTube のあの動画は体体かどっかだか黒い液体がブチューって出たのうん、<笑>痛ましいでもそういう事故もないとも言えないもんね しょうがないよ、だって足元にいるんだもん<笑>うんあー、首が詰まってるごめんねが首が詰まってる首 が, 首が詰まりました、あいつの、はい、あ、ちょっと逃げないでこの人ですね美味しい映像だ 見てください。とっ捕まったやつです。ごめん、ごめんね。六番ちゃんが首が詰まってグーってなってた。あの大きくなったからですね。食べ過ぎ。食べ過ぎというか、まあ。成長。成長はい、はい、ごめん。いらっしゃいはい、ささささ さ, さ<笑>はい、何があったか忘れてください。はい、また食べてください。よしよし。 怖いだろうごめん、ね。怖いだろう、食べるぞ。だんだんマットとマットの。隙間が目立ってきた。ああ。 いやほんと当糞が増えたねね、ほんとによいしょみんながみんなこぞってうんこをしてくれてると嬉しいんだけどうんね、まだちっちゃい子はそんなに。 食べてなさそうですねはいこのさあ道具さうんうん、あれだね体勢がきついとか言ってたけどさ う, ん、うどうでもなくないおうおう 私もやる。<笑>はい。<笑>どっちからやろうか。<笑>あれ？これで合ってるの？<笑>どうした？来たの可愛 い, いね。モクモク。 はい、こうやって掃除をしてても全然ビビりませんうんうんいいねみんないいラチョウこでしていいラチョウになってね、そこのね、ど真ん中にね、可愛い子小さい可愛いこれそうかわ い, い, うかわ い, いねぼーっとしてるぼーっとしないで<笑><笑>いや、たまにはぼーっとしてていいんですけど ずっとぼっとしてる子は危険だから何を考えてるんでしょうかねうん何も考えてない多分あーすごいね、綺麗になったほうきい、抜けちゃうよ抜けたもの食べないで、ね、ひたずらはいいや、すごい取れるうんいい買い物をしたのでは そうだね。使いにくいわけでもなくない？うん。もまだこの規模ならば。そうそうそう。で全然高くないしね。ねおいくら？ええー、いくらだっけな？千円くらい。あ千円以下。へえ。八百九十一クッセタだったような気がします。イエアマゾン。アマゾンか。 ていうかだったな、ね、この間もらったリンクも、うん、<笑>ほら私落ち着いてないで餌を食べに行きなねよあとはこの隙間 決まってる餌たちをどう回収するか、うん。これはもう最後になっちゃうのかな。そう、水洗い、オールアウトの水洗いかな。だんだんさ、こいつらがさ、食い散らかしてんのかよくわかんないと思うんけどね。なんかスライディングしてバーンってその<笑>まき散らしちゃうこともあると思うし、だんだんい食いちらかすのもあるだろうし。めっちゃ取れた。うん。 この辺、ね…あいい…さダメダメお前踏むよ、まずいかんねあー…踏まないでー潰れ雑魚になるよ<笑>さあ、おいでおいでよしおいでなおいだ いいよ。いいかしらね。はい。はい、おいしいね。青い手袋おいしいね。おいしいおいしい。何の味？かわいいね。十二番ちゃん。十二番ちゃん。お。 好きながワンサカーになってきましたよ。よすごい可愛 い, い、本当だ。大人気。痛い。バカバカ。カメラもね持ってる手を つ, ついてはいけないんだよ。食べるよ。<笑>怖い。昨日午後一人だったから。うんああ <笑>ここにしばらく寝てみたよはいはいあポリタンはもうじゃあ慣れているかもしれないヒナたちがあんまりでも怖がらないね怖がらないねい最初からさあれだよな、うん、30分ぐらいずっとこうやってればさ、うん、もうなんかねみんな認識もうでかいでかいなんかがでかいなんか一緒に住んでる<笑> 親のダチョウも怖がらないしあそうそうこの間久々にあのメスのラクに、はいはい、卵があったんですよはい確かにで虫網が明らかに届かないうちにあってうん入ったんですようんうん一人で単身怖山田さんはどっかに行っててうんどうだった スプラが全速力で向かってきて怖っえでも威嚇じゃないよね威嚇じゃないかない遊ぼう遊ぼーってバ<笑>ーンって怖いよねかわいいかわいいけど力加減がね怖いですね今日は神会ですねみんなダチョウのひながかわいいのかね 可愛いと思った方は高評価、グッドボタンそしてチャンネル登録お願いします<笑>お願いしますあら大丈夫かなあの子どの子んーこれそう、いやデカめの、今水飲んでる子なんだけど足があ、それなんか変じゃない足割っちゃったあー、うん、その子も 私が思ったのはね。今動き出した子。あ、これ。あれ。今小さい子を抜けた人。あ、そうそう。何番だろう。十二番。ごめんね。二番。二番。また新しい子だね。なんか足。足、右足がちょっと曲がっている。なんかここ変だよ。見える。そう。ここなんかぐにゃってなって。るみんな見える。うん、こうなんか。 変わっちゃうけどどここれ内側あ、でもそれはね、治るツネがツネというか、甲が、うん、うんうんうんそれは治ることが多いすいすいすい洗濯板みたいねうんこいつらの足の甲は洗濯板みたいですねす<笑> なめぐ食べても美味しくないよ、ね、ご飯食べな、水飲みな、酒飲みなお酒はないです<笑>おはよう、こんにちは怖くないのかい可愛 い, いね、ズングリムクリちゃん18番はズングリムクリちゃんだねかわいいねお持ち帰りするよ持って帰っちゃうよ<笑>ずっとこっち向いてぼーっとしてるね、君大丈夫かい大丈夫かな は い, いえ、こいつ目あにというか目の横に穴がありますけどなんですかなんだろう、目の横十八番え、耳じゃなくていや、耳はわかる十八番、今こっち来たねその子これ、その小さい人目あに うーん、えー、見えない。ちょっと。あー捕まっちゃった怖い。食べられる。うーん、目ヤニだね。二番と同じになりかけ？同じ二番。まあ二番あの目メヤニかわかんないけどさあ両目閉じちゃったじゃん。助けたけど強引に。いやまだパッチリしてる。あやめていじめないで。 ああめあれかな目つぶしの目 つ, つぶしのそこからばい菌が入っても嫌になるとか他かな二<笑>番は両目を目つぶしされたんで二番でかかったけどねうん待ってはいということでごめんよ、はい、まずいちゃったねはいということでえっ、ー、と五月の十五日月曜日のひなしゃのひなの様子でした皆さん チャンネル登録と高評価、そしてチャンネル登録2回いっちゃった。<笑>はい、よろしくお願いします。<笑>以上、三里オストリッチファームからコニタンとともちゃんでした。バイバーイ。じ、ま、ねー。はいはい。